こ ん, ばんはユーナです今日はリ i v を使とバーチャルモーションキャプチャーを使ったビートセーバーの録画でカメラマンを使った撮影をしたのでそれの裏側について紹介してみたいと思いますまずどういったものを作ったかというのをちょっと見ていただければと思います動画出るのでご注意くださいはい いつもはですね、よく見る動画とかではカメラが静止しているのですがこのようにですね、まあ、自由にアングルカメラの位置を入れ替えて撮影しているという格好になりますこれ実はあまり知られてないようなので技術的な部分について説明しますとは言ってもですね、そんなに難しいということはなくてですね いつも通りリブをランチコンポジターして対応するバーチャルモーションキャプチャーを立ち上げます感じですねで ポイントとなるのが、普段皆さんは、まあ、私もなんですけど、ここのデバイス、カメラのデバイスの部分がですね、スタティックのバーチャルってなってると思います。ここにカメラ役となるトラッカーやえハンドコントローラーを指定すると、このハンドコントローラー、トラッカーが、まあ、カメラの位置になるという仕掛けになっています。 英語でもよくよく読むとそのように書いてあります。で、えっ、ー、と、今、私はちょっと、この動画の都合上、ハンドコントローラーをカメラ役に指定したいと思います。アンスタティで、 この時ちょっとリブの仕様で面白いというかあの分かりにくいところなんですけれど、でするとです、ね、そのデバイスの電源がグレーアウトで電源オフになって、リブの仮想トラッカーの電源がオンになります。でなぜこのような動きになるかというと、まあ、カメラ役のデバイスは r、まあ、リブの方に奪われる格好になって、 リブの仮想トラックが役にになななるような形になります。これが何を意味するかというと、えっと、エクスターナルカメラのファイルの読み込みですね。よいしょここで、まあ、やりがちなのがさっき指定したカメラ役の番号を指定しそうになるんですけど実際にはリブが奪ってしまっているので。 いつもと同じリブバーチャルカメラを選択します。でそのことは、えっと、奪っている状態でハンドコントロールを動かすと、まあ、緑になるのがリブのバーチャルカメラトラッカーだけなので、これで分かります。で、あらかじめ作っておいたカメラを開くと、はい、こんな感じになります。 もちろん、あらかじめ、リブの方もカメラプロファイルを作っておいて、まあ、この辺もいつもと全く同じですね。リブレエクスターナルカメラのファイルはどっちも同じものを読み込ませるという感じですね。いつもと違うのは、ここのデバイスの部分だけです。ね、これ、カメラ連動して、私がトラッカーを動かす。 アンドコント動かすとカメラが動く感じです、ね。これだけだと味気ないのでゲーム起動してどのようになるか確認していきましょう。はい、いつ も, もう見慣れたものですね。 えっと、技術的にはどういうことが起きているかというと、まあ、ゲーム内にも、えっと、撮影用のカメラがいますでバーチャルモーションキャプチャーにも、えー、私、モデルを映すための、えっと、仮想のカメラがいますでカメラ2つあるんですけど、えっと、カメラが全く同じ動きをするので この2つの画面を合成するとですね、あたかもこんな感じでぴったり一致してかのように見えるというカラクリになっています。で、さっきの動画みたいに、ト、ま、ラッカー、カメラ役をこうやって移動させれば、動画が撮れちゃうというわけです。 でカメラマンがゲームの中に入っているのと、まあ、ほぼ一緒なので、こうやってキャラクターに近づいてあげれば、もうそのままどこま で, こまでも近づけて撮影することができますし、こうやって、ね、ちょっと不思議な動きをつけたようなカメラの動かし方 も, もう自由自在です、普通のカメラと全く一緒です。 最後にリザルト画面とかをこうやってアップで見せるとかですね。工夫次第でいろんなことができるという感じです。ただ、まあ、撮影役の人が必要だったり、まあ、このカメラをどうや、誰が動かすんだっていうのもあるので、その点がちょっと難易度が高いところでしょうか。あと、カメラ役の トラッカーを持っていないとできないので、その点もちょっと難しいところかもしれません。ただ、トラッカー1個あればこれができるので、信頼できる、ね、友達にカメラマン役やってもらうと結構面白いかもしれませんよ。というわけで、えっと、この前撮影した、えっと、ビデオの裏側について紹介いたしました。どうもありがとうございました。